浜松医大のサイツです私はパリアントの機能を推定するについてお話しさせていただきます。まず自己紹介ですが、実は私は産婦人科医でして3年間臨床しました。で2001年に、えっと、京都大学の塩田先生のもとで発生生物学をやって、でまあ、その後ポストドクまでやったんですが、2006年にですね、人の病気について研究したいと思いまして、 えー、松本先生のもとで、人の遺伝学の研究を開始しました。以降、えー、もう15年ぐらいですね、人の遺伝学研究を行っております。私、日本遺伝子診療学会の JTEC エキスパート認定制度委員会の委員長を、えっと、4月から務めさせてもらってます。この活動についてちょっとご紹介させてもらいますが、年2回、<笑>臨床遺伝情報検索講習会を行ってまして、 エ、まあ、メンデル遺伝病に関する情報検索や、あるいは18回だと、えー、ガンゲノム医療に関する情報検索、そして第19回だと統合 TV の活用法を、えー、ライフサイセンス統合データベースセンターの小野先生にお話してきました。これはオンライン e ラーニングシステムを使ってまして、えっと、アジャックスに参加されている方は興味があるんじゃないかと思いますので、ご紹介させていただきます。じゃあ 今日私が話す内容ですが、まず最初にバリアントの種類についてお話しした後に、試験になりますが、バリアントの機能推定の役割についてお話しさせてもらいます。そして、大部分はですね、インシリコ解析プログラムの紹介ということになって、Web で検索できるプログラムについてご紹介いたします。まあ、上の6つがミッセンスバリアント中心の解析プログラムで、 下の2つがスプライシング予測のプログラムになります。まず、バリアントの大まかな種類と大きさをスライドに示しています。一延期値観は文字通りこの一延期の値観でして、スライドだとグアニンとシトシンのペアがアデニンとチミンのペアに置き換わっています。これがエクソン上で起こると、 アミノ酸の痴漢が起こったり、早期収縮ドンが出現したりスプライシング、イントロンやスプライス V に起こると、スプライシング異常も起こり得ます、まあ。SNV です。で挿入血質は1塩基から1000円期の挿入や血質でして、スライドの例だとグアニンとシトシンのペアがなくなっていると。これによってエクソン上にありますと、フレームシフトが起こって、早期収縮ドンが出現します。 反復配列の身長は、主に大人の脳の変性疾患で重要になってくる変化でして、その他にコピー数変化というのもあります。これは、えー、と通常は2コピーあるような常染色体上の遺伝子が片方なくなって1コピーになっているというような場合を指しますが、このようにコピー数が変わることで遺伝子の発現量が変わりますので、病気に関係してきます。その他 ダウン症のような21トリソミーの染色体数性やロバートソン型点座のような染色体構造異常もあります。じゃあ、今日バリアントの機能を推定するで扱うバリアントは何かっていうと、この1円基地間 SNV や挿入形質になります。これらを総称してシークエンスバリアントっていいます。シークエンスバリアントの分類、ちょっと詳しく見ていきましょう。 シノニマスバリアントっていうのはアミノ酸痴漢を伴わないバリアントです。GGA というコドンがこの最後のアデニンがグアニンに変わったとしても GGG も同じグリシンなんですね。なのでアミノ酸痴漢が伴いませんのでこれはシノニマスバリアントと呼ばれます。シノニマスは基本的には病的の原因にはならないんですけどまれにですね、えー スプライシングの異常を起こしたりするので、そういったものを見つけるのは大事になってきます。ミスセンスバリアント、あるいはノンシノニマスバリアント、まあシノニマスじゃないバリアントと言われますが、スライドだと GGA の最初のグアニンがアディンに変わることでグリシンがアルギンに変わるという1アミノ酸痴漢が起こります。ナンセンスバリアントは、 今度はですね、この最初のグアニンがチミンに変わった時などに起こりますが、TGA というストップコーンができて、えー、翻訳がストップしてしまうというわけです。このストップしてしまうものをナンセンスバリアントって言います。フレームシフトに関して言うと、これ下がフレームシフトの例になりますが、えー、例えばこういう繰り返し配列がある場合に起こりやすいんですけど、えー、AAA が、えー、5つ、A が繰り返しがみ5つある場合に1個なくなってしまった場合、この場合フレームがずれるのでその後ストップコーンができちゃうということでこれをフレームシフトバリアントっています。一方インフレーム、フレームがえーと同じだというのはどういうことかというと3の倍数の塩基の数が挿入したり、えー、検出したりする場合でスライドの例だとこの A が3つ消えてますので、1アミノ酸のリジンが検出するというインフレームの消出が起こっています。このインフレーム、フレームシフトは、スライドだと消出の例を示しましたけど、もちろん挿入でも起こりえます。もう一つはです、ね、スプライスサイトバリアントとイントロンバリアントがあります。スプライスサイトバリアントは、まあ、キャノニカルな、えー、とスプライスサイトのバリアントのことを言いまして、 キャノニカルって何かっていうと、この AG と GT っていう、こう、まあ、保存された塩基配列を使うようなスプライスサイトをキャノニカルスプライスサイトと言います。まあ、このスライドの例だと、GT のドナーの市民がグアニンに変わってると。でそれを表現するのに、このエクソンの端から2塩基離れてるんで、プラス2っていうふうに表現してます。で例えば、こっちの方はですね、 x ソンの端から8円期離れてるので、マイナス8の G が A というふうに表記されて、これがイントロバリアントです。こうして見ると、もうナンセンスバリアントとかフレームシフトバリアントは、アミノ酸の翻訳がストップするんで、もう悪いっていうのは明らかなんですね。あとはキャノニカなスプライスサイトのバリアントも、基本的にスプライシング以上は必発ですので、 これら3つに関しては、機能を推定する必要もなく、まず悪いと、影響大ということがわかります。じゃあ、機能を推定しないといけないのは、この1アミノ酸置換のミッセンスバリアントとか、1アミノ酸、あるいは複数のアミノ酸が入ったり消したりするインフレームのバリアント。それと、大部分、病気に関係しないようなシノニマスバリアントでスプライス異常を起こすようなもの。 でイントロンで基本的にはあまり関係ないんだけど、たたま、スプライス異常を起こす可能性があるものっていうのを、えっと、機能予測する必要がございますじゃ。バリアントの機能推定の役割ですが、まあ、私が考えるように、まあ、オーバーラップはしますが、まず遺伝子診断において、基地の原因遺伝子に同定されたバリアントの病原性の評価の基準の一つとして使うという方法があるかと思います。 これに関しては、もうすでにですね、ACMG のガイドラインっていうのがあって、えー、メンデル遺伝病に対して、えー、生殖細胞系列のバリアント、つまり遺伝するバリアントに関して、こういう基準で評価しなさいというのが、えー、報告されています。バリアントはですね、そのガイドラインだと、パソジェニック、ライクリーパソジェニック、 アンサーテンシグニカス、ライクリー、ベナイン、ベナインの5段階に分類しまして、パソジェニック、ライスプリーズパソジェニックが病気の原因と考えていいということになります。でこの分類するためのエビデンスとしてはですね、このようなものがありまして、ベリーストロングなもの、とても強いものは、先ほど紹介したナンセンスやフレームシフト、スプライスウィンのバリアントといった もうタンパク質の機能に影響を与えるのが頻発なバリアントになります。ストロングなエビデンスとしては、お父さんお母さんいなくて患者さんの突然変異であるデノボであること、で病的意義が確立されたアミノ酸置換と同じであること、そして機能解析で機能低下が証明されたことということで、この機能解析でインシリコ予測が使えるかというと、そうではなくて、 インシリコの病的予測はここ。あくまでサポーティブエビデンスということになってます。でもう一つの、えっと、インシリコ解析の役割として、網羅的遺伝子解析をやったときのバリアントのフィルタリングの一つの指標として使うということがあるかと思います。でこれに関してはですね、えー、病的、病原性予測が高いから病的っていう使い方じゃなくて、 まあ、予測が低いので病的でない可能性が高いということでフィルタリングするという使い方になるかと思います。で、もう一つイントロンのバリアントに関しては、えっ、ー、と、RNA 解析をするかの決定に重要だと思います。例えばこういう GNAO1 のイントロン、エクソンイントロンジャンクションから8円期離れたグアニンがアデニンに変わっているバリアントがあったとして、 普通はですねイントロのバリアントで、えー、キャノンからスプライサイトになければあまり RNA 解析とか考えないんですがこの患 者, 患者さんの場はスプライス AI ですごく異常が予測されましたので末梢、えー、血酸化球からメッセジージ RNA を取って RTPCR やりましたそうするとコントロールだと1本ここにパチッとあるだけなんですけど、えー、患者だとここに2本あって これが異常なバリアントによる異常なトランスクミットということが分かりました。このように、えー、とスプラス異常を見るための RNA 解析というのは、さほど機能解析としてはハードルが高くないので、まあ、それをやるかやらないかの、えー、と初見として、インシリコ解析は重要になります。 じゃあ、具体的にインシリコ解析プログラムの紹介をこれからやっていきます。えー、上の6つはミッセンスバリアント中心になって、プロミントミューテーションテスターはさらにインフレームやフレームシフトのバリアントが解析できます。そしてキャットに関してはさらにイントロンのバリアントも解析できるということになりますが、えっ、ー、と、これら6つに関しては、 dbnsfp というサイトがありまして、これもウェブがあるんですけど、ここでまとめてスコアをつけることもできます。ただ、やっぱり限界もあって、これ、スコアつけれるのは、ノンシノニマスの snv か、スプライスサイトの snv ということで、シノニマスのバリアントとか、あとはインフレームとかのバリアント、イントロのバリアントには、このスコアはつかないと。 ということになります。では、えっと、この BRCA2 の18番目のアルギニンがヒスチジに変わるというミッセンスバリアントを例に、えっと、見ていきましょうで。これはゲノムで言うと、えー、GRCH38 だとこのポジションでありまして GRCH37 だとこのポジションになります。まあ、コンティグ 13, 13番染色体の バージョン11のコンティグが GRCH38 で、バージョン10のコンティグが GRCH37 というわけです。まずシフトなんですが、えー、ウェブページに行くとこういうのは書いてまして、えー、進化的な配列保存性とアミノ酸の物理的特性を使って、えー、判断してスコアを出すということが書いてあります。でこのヒストロイ見るとですね、 え、ポーリンさんっていう方が、えっと、開発者なんですが、なんと2001年からもうやってくれてます。でいろいろ研究所を変わりながらずっと維持してくれまして、もう20年以上ですね、このシフトを、えー、維持しております。で、大きくゲノムツールとプロテインツールの2つに分かれておりまして、こう、うん、パブリケーションを見るとですね、このシフト 4G っていうのが、 えー、オーゲノムになりまして、これが新しいみたいです。メーチャープロトコールに2016年に報告されてます。で、シフトオーゲノムズっていうオンラインサブミッションは VCF ファイルを、えー、とサブミットすれば、アノテーションをつけてくれるプログラムでして、えー、ただ、今回はですね、基本的にウェブに入力していく形で見ていきたいと思います。なので、えー、ここのシフトフォーのうちのシングルチェルズバリアントってやつと、 えー、タンパク質配列を入れるシフトシークエンスの2つについて見ていきます。まず、えー、ノンろロいますシングルのヌクスのバリアンスの使い方ですが、えー、コーディネートは HG19 だけです。で、クロモゾームとポジションと、あとはオリエンテーションを入れるんですね。これはセンサーに乗ってるか、センサーに乗ってるかっていうことでして、えー、BRCA2 の場合は、 このコーディングの表記とディファレンスゲームでの表記が一緒ですので、えー、センサーに乗ってるということで1でいいです。で、グアニンがアデニンに変わっています。で、これで、えっと、送信を押してもらうと、こういう値が出てきまして、えー、プレディクションとしてはトレレイティッドだと。で、スコアは 0.23 ということです。で、シフトの場合はですね、 スコアが 0.05 よりも小さい場合にイントレラント、我慢できないというかまあ許容できないということになりますので 0.23 はまあ許容範囲でまあタンパク質の機能にあまり影響を与えないだろうということが予測されています。じゃあもう一つのシフトシークエンスの使い方ですが、これはですね タンパク質のファスト A 配列を入れてくださいということが書かれてまして、ここにクエリーシークエンス、ファスト A 配列を入れてくださいということですで。これ見るとですね、ただユニプロットのデータベース見ると2010年で結構古いんです。なので、筆者的にも、えー、あのポーリーさん的にもゲノムの方の解析にシフトしてて、 まあ、タンパク質配列を入れての解析、あるいはもうアップデートしてないんじゃないかなというのが予想できます。じゃあ、まず、どうやって、えー、アミノ酸配列、ファストウェイ配列を取るかっていうのについて勉強していきます。私は、このユニプロットっていうのをよく使ってます。このユニプロットのトップページでですね、ヒューマンの BRCA2 って入れて、えー、サーチをすると、 こんな感じで、えっ、ー、と、まあ、タンパク質の配列が出てきます。で、このトップに出ているのが、人の PRCA2 でして、まあ、長さが3418ということで、かなり長い配列になっています。で、これを、えっ、ー、と、ID、ユニプロットの ID なんだけど、これをクリックしてあげると、こういうようなページが出てきまして、えー、まあ、 ファンクションについてとか、名前についてとか、サブセルラーローカライゼーションとか、いろんな情報が出てきてます。で、面白いのはこのストラクチャーっていうのがあってですね、こういうふうに BRCA2 はタンパク質の立体構造がもう解明されてるみたいで、タンパク質の立体構造配列が出ます。じゃあ、解明されてないやつは出ないのかっていうと、そうでなくて、今年ですね、 アルファホールド2っていう AI を使ったタンパク質の構造予測プログラムが Nature に発表されたんですけど、すごく精度が高いと評判です。でそれを使った、えっと、予測がされているタ ン,、えっと、タンパク質に関しては、アルファホールド2の予測での構造っていうのがここで得られます。まあ、ミスセンスバリアントとかインフレームのバリアントに関しては、やっぱり立体構造が分かれば、えっと、機能も予測しやすいので、ここはぜひチェックしてください。 じゃあ、ファスト A 配列どうやって取るかっていうと、このフォーマットのところをクリックすると、こういうふうにファスト A っていうのが出てきますので、これをクリックするとダウンロードできます。ファスト A 形式っていうのはこう矢印があって、で、なんか名前が書いてあって、開業して全部配列が載ってるっていうものです。で、i s o フォームによって自分が思ってるそのバリアントのポジション、アミノ酸地下のポジションが違う場合もあるので、必ず確認してください。ちゃんと 18番目はアルギニンになってました。でこれを小指ペして、で、18番目のアルギニンが必要になりますよっていうのを入れて、えー、サブミットすると、えー、こんな感じの予測が出てきます。で、ここで、プレディクションズサブ of s ューションズエンター n をクリックしてあげると、こういう結果が出て、意外、ちょっと意外なことに、タンパク質配列で予測をすると、スコアが0ということで、 アフェクトプロテインハンクションっていう予測になりました。ゲノムでやったときと違うぞってことになるんですけど、一応注釈はついててですね、えー、これはちょっとローコンフィデンス、自信がありませんということが書いてます。なので、おそらく自信があるゲノムの方を使わないといけないっていうことだと思います。まあ、こういうふうに矛盾がある場合には、筆、ま、者、あ、的にも新しい方に力を入れてるみたいなので、もう シフトに関してはゲノムの方でやればいいのかなと思います。で次にポリフェン2になります。でポリフェン2は、こういうふうに、えー、とタンパク質の名前を入れて、えー、もしくはファースト A 形式で配列を入れて、何番目の、えー、とアミノ酸が変わりますよということを入れてば解析できます。まず、アバウトをクリックして、どんなアルゴリズムをやっているかっていうのを見ると、えー コーディングのノンシロニマス SNP ということで、まあ、シングルスバリアント、今だとバリアントで、この時はシングルスポリモルフィズムになってますけど、SNV を見るっいうことになってで、マルチプルシークエンスアライメントで進化的な保存性を見て、そして機械学習で、えー、と学習させてますっていうことを書いてまして、 これ2010年のネイチャーメソッドに報告されてるんですけど、この論文がオープンアクセスなのでチェックすると、こんな感じでですね、えー、シークエンスの進化的保存性の配列だけじゃなくて、得られる場合には立体構造も使って機械学習をしているということがわかります。2010年で機械学習を使ったのはかなり先進的なプログラムなんじゃないかと思います。 じゃあ実際にどうやって使うかというと、タンパク質の名前、もしくは、えっと、ユニプロットの ID を入れるといいですで。このポリフェン2っていうのは、アミノ酸の配列はユニプロットのデータベースから取ってきているので、これを入れるともう間違いないです。時々遺伝子の名前だけだと、えっと、エラーで止まる場合があります。でこの場合、ユニプロットの えー、BRCS の ID 入れて18番目のアルギニンが必須ですよって入れてサブミットクエリをやるとえいいですで。そうするとですね、ペンディングなのがマチなのは1個だけで、ランニングなのは1つもランニングしないっていうサーバーがガラガラな状態なのですぐ解析してくれて、ビューを見ると解析結果が閲覧できます。これが 解析結果になるんですけど、あ、プロ l ブリーダメージングと出てます。で、これまでシフトだとちょっ と,、えー、とトレレイティットだったのに、こちらではダメージングと予測されてるってことがあるんですけど、ここのヒュームバーっていうところのプラスもクリックしてあげるとですね、こっちはベナイになってます。だから皆さんどっち、どっちを信用すればいいのかっていうのが、まあ、ちょっと思うかと思いますが、 実はですね、このヒュームディブとヒュームバーは、機械学習させるときのデータセットが違います。どう違うかっていうのは、この下に書いてますけど、ヒュームディブの場合は、3155のメンデル遺伝病の病気の原因になるようなバリアントを、えー、とディジー・ダメージングバリアントとして機械学習させてて、じゃあ、ノンダメージングとしては、人のタンパク質配列と、 哺乳類のホモログとの配列の違いの6321個の違いをノンダメージングバリアントとして機械学習させているわけです。一方、ヒュームバーの方はですね数も多くて1万3032個のヒューマンの事実ジーズコージングミューテーションをダメージングバリアントとして機械学習させていて、じゃあノンダメージングの方はというと同じく人の ノンシロニマスバ・ SNV で、えー、病気との関連は言われてないものを、えー、ノンダメージングとして使ってます。つまり、区別させてる対象が全然違います。で、メンデリデン病の診断をしようと思ったら、区別しないといけないのは、この病気の原因ではないノンシロニマス・バリアントと、病気の原因であるノンシロニマス・バリアントを区別しないといけないので、 メンデル遺伝病を使うときにはこのヒュームバーを使わないといけないということになります。で、筆者はこのヒュームディムはゲノムワイドアソシエーションスタジーなんかで使ってくださいということで、まあ、先生たちがどの、えっと、モデルを使ってやるかっていうのは、自分がこのバリアントの機能を見たい、そのプロジェクトによって変えないといけないということになります。メンデル遺伝病の遺伝子解析をやっるときにはこのヒュームバーを使ってください。 それ以外にマルチプルシークエンスアライメントも出てきますし、まあ、利用可能なときには、このタンパク質立体構造も出てきます。リアル c a 2のときにはちょっと出なかったですね、残念ながら。なので、別の遺伝子のバリアントを入れてみたところ、この SXBP1 の C180Y というバリアントだったら、まあ、立体構造、このお湯立体構造があって、ここにバリアントがありますよということがわかります。 でローカルサーバーでこのポリフェン2のスコアをつけようと思うと、まあ、ちゃんとダウンロードっていうところに、えー、そういうソースコードとか入れてくれてるんですけど、かなりインストールするのはハードルが高い。じゃあどうするかっていうと、えー、よくアノテーションをつけるのに使われる、アノーバーとかスニップ F っていうのを利用して、 先ほど紹介した DBNSFP っていうノンシノニマスの SNV をアノテーションするっていうものを使うとミスセンスバリアントだけなのでどっちにしろポリフェン2はこれで十分アノテーションがつくということになります次に MCAP についてご紹介します MCAP はメンデリアンクリニカリーアプリカブルパソジェニシティスコアということで えー、メンデル遺伝病の臨床で使えるようなスコアという売りになってます。でどういうことをやっているかというと、まあ、今まで紹介したシフトとかポリフェン2とか、あとですね、えー、と最後の方に紹介するキャットっというのをまあ組み入れて、さらにノベルフューチャーとして進化的な保存性を考慮して機械学習をさせています。 でこれ2016年に NatureDatex に載ってます。結構比較的新しいスコアですね。で、彼らの売りの部分っていうのはこの部分でして、シフトとかポリフェンスとかキャットだと、えーまあ、パソジェニックバリアントをミスクラシフィケーションしているのが大体3割ぐらいあるんだけど、MCAP は 5% しかないですよというのが売りになってます。で、ただ、 このクリニカル2ということなんで、もう最初からその荒れる頻度で、稀なもの1、1% 以下のものだけを、えー、とアノーテーションしますし、えー、もう1つはミスセンスバリアントに特化しております。でこのデータっていうのは、ですね、えー、バージョンが1でもうこれは使うなっていこと書いたりとか、1.3、1.4 があって、1.4、え、が、ー、最新版なんですけど、このスコアをダウンロードすることも可能です。 MCAP の使い方としては、ウェブで1個ずつやるか、ローカルサーバーでまとめて入れるかということになりまして、g、えー、r c h 3 7 1 9だけですので、まあ、この GRCH37、えー、に従ったポジションと染色体番号を入れてあげると、す、え、べ、ーまあ、ての延期値間に返して、えー、予測をつけてくれます。 今回はグアニンがアデインに変わってるやつなんで、こういうことで 0.6 という結構高いスコアが出て、ポッシブリーパスジェニックと出てきましたで。他にローカルサーバーでつける場合には、えー、先ほど紹介したアノーバーとかスニップ F で d b n s f を利用する方法がありますし、えー、とダウンロードした MCAP バージョン 1.4 のテキストっていうのを使って、 これ、こういう形式になってまして、そのまま ANOVA ーーのジェネリックデータベースとしてアノテーションできます。なので、私はこれを使って、ANOVA ーーを使ってアノテーションしています。次に ProBean についてご紹介します。ProBean はですね、えー、売りとしてはアミノ酸置換ミスセンスバリアントだけじゃなくて、 インフレームの挿入や消失も判断可能だということで、ここにインデルもできますよというのが売りになっています。で、これ、論文はプロスワンに2010年、12年に出てまして、この論文を見ると、バリアント配列とタンパク質配列のホモログ間の類似性を持って、スコアを判断しているそうです。で、プロビアンのプロテインっていうのと、プロビアンのゲノムいう っていうの両方があってですねアミノ酸配列からでもゲノム配列からでもどちらでも配列解析可能ですで。こちらで解析すると、ですねなぜかシフトのスコアも出力されます、まあ。その回復者がこの3年間、ジョン・グレイク・ベンター研究所、このプロビアンを作っているこの研究所に採石してためなのかもしれません。じゃあ、まずプロビアンのプロテインバッジについて見ていきましょう。 これはですね、プロテイン ID と、それと、えっと、何番目のアミノ酸で、リファレンスと、えっと、違うものというのを入れてあげれば解析できます。プロテイン ID についてはですね、アンサンブルのプロテイン ID も使えますし、NCBI のディクセク ID も使えますけど、今回はこのユニプルットの ID を使います。で、今回、 このアルギニヒスジンの、えー、とミスセンスだけじゃなくて、形質も、えー、検索しています。このピリオドっていうのが、まあ、なくなってるっていう意味で、この18番目のアルギニンが形成するのはこういうふうにピリオドで変えればいいみたいです。じゃあ、同様にインサーションはどうするかっていうと、ともこうみたいで、Q が QA ということであれば、このアラニンが挿入されてるっていうふうに検索できるみたいです。 じゃあ、この検索を行うと、しばらく経ってビューリザルトテーブルとっていうのが出て、で、これをクリックすると、こういうテーブルが出てきます。18番目のアルギニンが必須に変わっているか、検出しているかっていうことですが、そのプロビアのスプレディクションとしてはマイナス 1.17 で、カットオフがマイナス 2.5 なので、これはニュートラルだということになります。検出の方はですね、 マイナス 3.63 で、マイナス 2.5 よりも低いので、デレテリアスというふうに判断されておりました。シフトの方はですね、0.31 って出てるんですけど、これはシフトの本家でやったやつが 0.23 なので、まあ、ちょっと違うということです。次にですね、プロビアンのゲノムバリアンツに関して使い方を紹介します。 これは、えー、と GRCH の37のポジションだけです。使い方は簡単で、ゲノムのポジションとリファレンスとアルタネートの配列を入れてやるだけです。でこれを入れてクリックすると、えー、とこういう、えー、ビューリザルトテーブルというのが何個か出てきてで、このコンデンストバージョンをクリックすると下のやつが出てきます。でこれは、まあ、プロビーンの場合にはマイナス 1.17 で プロテインでやったときと全く同じ結果で。シフトに関しては 0.256 とまたちょっと違うということで、シフトスコアを出すときにはですね、まあ、やっぱり本家でやった方がいいんじゃないかなと思います。でローカルサーバーでプロビンスカを付けようと思うと、こんなものをダウンロードしてインストールする。ただこれはハードル高いので、先ほどから何回も紹介しているえミッセンスバリアントだけを考えて、 DBNSFP を利用するっていうのは手だと思います。じゃあ次にミューテーションテースターについてご紹介いたします。ミューテーションテースターはですね、これ2021って書いてて、最近アップデートされました。でクロモゾームポジションで入れる方法もあれば、 転写産物の場所として入れることもできるし、もう一つ VCF ファイルとしてアップロードして解析してもらうこともできますゲノムは GRCH37 だけですねで。このサイエンティフィックアーティクルをクリックすると、結構歴史があって、2010年に最初にミューテーションテースターが出てきて、そして2014年にミューテーションテースターの2が出てきて、そして今年ミューテーションテースターの2021が出たと。 いうことになりますでこの2021年の論文がオープンアクセスなんで、これを見てみると、えー、こちらがミューテーションテースターの部分で、こっちはちょっと別の部分なんで、右半分は見なくていいんですけど、まあ、どんなアルゴリズムでやってるかっていうと、やっぱりエボシューショナリーコンサーベーションってことで、進化的な保存性を見ているとで。それとですね、クリンバー のデータと、これ、OMIM って書いてるけど、多分 HGMD の間違いだと思いますが、えー、クリンバーやヒューマン g ミュ t a t i o n ー a t a b a h g m d で、病的と判断されているバリアントを病的バリアントとして機械学習させています。じゃあ、良性のバリアントはどうやって見つけているかというと、このノマドの中で、ホモ接合性バリアントを持つ人がいるバリアントを良性バリアントとしているだけです。 まあ、ホモでいる人で、そんな明らかな病気になってないだろうから、これは良性だっていう判断なんですね。やっぱりこういうふうに機械学習を最近はみんな使ってます。スプライシング予測はマックスエントスキャンというのを使っているそうで、VCA ファイルを取り扱えるようになりました。で結果の方ですけど、えー、最初にクロモゾーマルポジションでの解析ですが、まあ、こういうふうにポジションを入れて、 網の塩基の置換を入れてやってアナライズを押すと、こういうふうにトランスクリートバリアントごとに結果を出してくれます。まあ、プレディクションとしては出ないということです。でこれ、えっと、助かるところはいくつかのポピュレーションアレルフリーケンシデータを紹介してくれてまして、例えばこのノマドで6人ケテロ接合線の、えっと、アレルがあります6、6アレルありますよ。 ということになりますでもう一つは、ですねその機械学習するときに HGMD のデータを使っているので、この HGMD にこれが登録がありますよということを、えー、と言ってくれます。ただ、これ、私が持っている HGMD で確認したところ、乳がんで病的はかどうか分かんないねと DM ハテナで登録されているバリアントでした。 で、もう一つの使い方としてですね、このスペシフィックトランスクビプトでの解析っていうのがあります。これは、えっと、遺伝子名を入れて、えー、転写産物の ID を選択するということになるんですけど、ちょっと困ったのは、新しいニューテーソーデーサー2021だと、リフセク ID がないんですね。で、古い方だと、ここにこういう感じでリフセク ID が出出てるんですよ。 なんで、ちょっとこれ、だいぶ不親切になったなと思うんですけど、えー、まあこれで、自分はリフセク遺伝子のこの ID00059 のバージョン3を使ってるので、このアンサンブルのジェンコード ID を使って検索します。で、ポジションをコーディングの53番目で、グアニンがアデニンになるっていうのを入れるだけです。53のアデニンと。 で、これを入れると、前後 の, アミあの延期配列っていうのもここで出てきます。で、結果としては先ほど見たような、えーまあ、B9 という感じで出てきます。で、このスペシフィックトランスクリートの解析として一個覚えておるといいなと思うのは、これ、ここのですね、バリアント by sequence snippet っていうので、延期配列を入れて、バリアントをチェックすることができるとです。 これどういうときに便利かっていうと、サンガーシーケンスのデータがあるときに、バリアントの記述性が正しいかの確認に使えます。私は、まあ、時々、その、えっ、ー、と、論文の査読のときに、えー、サンガーシーケンスの配列でちゃんと正しいかっていうのを確認するときに、たまに使ったりします。じゃあ、ミッセンスバリアントの最後はキャットになります。 これはですね、えっ、ー、と、いくつかの研究所が共同して開発しているもので、どんなことをやってくれるかっていうと、まず、SNV だけじゃなくて、インサーション・デリーションを検査、あのか、解析できますよってことを書いてます。で、どんなアルゴリズムかっていうと、ここに細かく書いてるんですけど、要はですね、シュミュレーションで生じるバリアントと、 あと、自然選択を生き延びてきた実際に認められるバリアントをまあ比較することで、そして、えっと、他のプログラムで出た複数のアノテーションを統合させて調べているということです。これ、ちょっと、まあ、言っていることは分かるんだけど、どうやってやるのかは全くイメージつけないなというところですで。これのもう一つの特徴としては、ですねノンコーディングバリアントも スコアをつけることができます。さらにですね、この2021年にでた CAT スプライス e 2021年に出たこれでは、スプライシング予測がかなり向上したと、影響度が改善したとなっていて、まあ、今日紹介するスプライス AI とか MM スプライスっていうのを組み入れることで、かなりスプライシング予測も 精度が高くなりましたということはあります。オリジナルのペーパーは2014年の Nature Genetics になります。じゃあ、やり方としてはですね、2つあって、スコアっていうのと SNV っていう2つのやり方があります。でスコアの方をクリックすると、これはあの VCF ファイルを、えー、とアップロードしてくださいって書いてます。だいいた 一十百千万、十万バリアントですね。で、これ、ありがたいのはですね、VCF ファイルの最初の5カラムだけでいいですよと。で、ヘッダーとかもいらないですよっていうこと書いてまして、例えばそのアノーバーとかで解析すると、VCF の最初の5カラムのところとかは簡単に手に入りますので、ちょっといくつか選んで、キャットテキストっていうのを作ってアップロードしました。で、キャットの偉いところは、 この GRCH37 でも38でもバージョン、どちらのバージョンも指定可能ですで。このアップロードバリアントをクリックすると、えーまあ、26バリアントがちゃんと読み込まれましたよって書いてて、しばらく待つ と,、えー、と解析が終了しますで。解析が終了するとですね、こういう表示が出てきて、You can download your output here ということで、これをクリックするとですね、 この TSV、タブ区切りのテキストで GZ で圧縮されたファイルが出てきます。なので、皆さんこれを回答してですね、使ってください。で、私ですね、この26バリアントをミスセンスバリアントを入れるのと、コーディングのインフレームの結失を入れるのと、 それと、イントロのバリアントを入れるのとで、シロニマスのバリアントを入れるという、一応いくつか選んで入れました。で、それの結果がどうかっていうと、ちゃんとですね、彼らが言うように、すべてに、えっ、ー、と、スコアがついてます。ここに2種類のスコアがあって、ロースコアっていうのと、フレットスコアというのがあります。 でこのフレットスコアっていうのが高ければ高いほど、病、まあ、的意義が高いってことになるんですけど、結構マイナス8とかのイントロンマイナス8のバリアントとかも20近くありますし、マイナス7のバリアントも結構 22.7、プラス3のバリアントも 19.93 と高めに予測されてて、まあ、それ以外はかなり 0.2 点とかなってるんで、結構メリハリがついてるかなと思います。で スプライスサイト、キャノニカルスプライスサイトとしてプラス2があるんですけど、これはもうめちゃくちゃ高く 27.5 とちゃんと予測できてますで。シノニマスバリアントもかなり一般的、本当に低い値で、まあこれがそうなろうなっていう気がします。じゃあ、このロースコアとフレッドスコア、どう違うかっていうのを次で勉強していきましょう。ロースコアっていうのは、 高ければ高いほど実際の集団中には認められず、シミュレーションで認められるバリアントであるということを示しています。つまり、シミュレーションでは認められるけど、実際の集団中にはないということは、選、え、択、ーまあ、圧の中で消えていくような悪いバリアントだということで、それはデリテラスエフェクトを持つ可能性が大ということになります。 で、フレットっていうのがさらにこう解析しやすいように、すべてのバリアントをランキング化しています。で、フレットスコアっていうのは、こう、次世代シーケンサーの塩基の読み取りの正確性を表すときに出てくるスコアなんですけど、スコアが30だと 99.9%、スコアが20だと 99% っていう感じで、えー、っと、まあ、正確性が表されています。で、キャットのフレットの場合はですね、 40だとこれに沿ってトップ 0.01%。30だとトップ 0.1%。20だとトップ 1% で、10だとトップ 10% ということで、じゃあ、どこをカットオフにした方がいいっていう話になってくるんですけど、彼らはですね、10から20の間のどこかに置くことを推奨しています。というのは、今はあの使われてないバージョン 1.0 で、 スプライサイトバリアントとミッセンスバリアントの中央値がだいたい15ぐらいだったということだそうです。で、こっちの SNV の方ですけど、これは個別入力と範囲を入れてまとめて解析っていうの、どちらも可能です。まあ、これがレンジだとこういうふうにある一定の範囲を入れてあげればいいと。で、今回はですね、えっ、ー、と、この b r c a の、えっ、ー、と、 1個だけを解析していますで。GRCH の38を選択してあげて、バージョンの 1.6、一番新しいやつを選択してあげて、13番生殖体のこのポジション、このポジションというのを入れてあげます。そうすると、まっ、あ、すぐ出てきて、フレッドスコアが 24.6 ありますので、トップ 1% には入っているバリアントだと、えー、いうことになります。 この、えー、と CAT スコアっていうのはですね、UCSC のゲノムブラウザーでも確認することができます。えー、UCSC ゲノムブラウザーに行って、下の方にフェノタイプディタラチャーっていうのがあります。ここで CAT っていうのがありますので、これをクリックしてもらうと、えー、と SNV の場合、シングルベースペアミューテーションの場合と、デリーションやインサーションの場合というものが用意されてまして、 このハイドをですね、小に変えてあげると見れるようになります。こんな感じですね、色が濃いのがスコアが高くて、薄いのがスコアが低いってことになるんですけど、これ拡大してあげて、ここにカーソルを与えてやると値が出てきます。これフレットスコアですね。この UCSC のゲノムブラウザーでインシーコの解析ソフトのスコアが見れるっていうのは、実は2つしかなくて、 キャットとこのレベルスコアっていうものだけです。なので結構 USSC の中でキャットっていうのは重要視されてるっていうことが分かります。で、これイントロンのバリアントとかもアノテーションできるし、シノニマスバリアントもアノテーションできるので、まあ、ぜひ自分の、えっと、ローカルコンピューターでアノテーションしたいなと思うんですけど、結構すごく重い206ギ ガ, ギガバイトぐらいの ファイルをダウンロードして、で、Python 環境と SnakeMake っていうその並列化のプログラムを入れてやればできるそうです。チャレンジしてみてください。じゃあ、最後2つですね、スプライシング予測について、えっ、ー、と、紹介していきます。まず最初がこのスプライス a i ルックアップというもので、 これは SNV もできるし、インデル、インサーション、デリッションも、しかもエクソンでもいいし、イントロンでもいい、なんでもござれということになります。もともとはですね、このセルに2019年に出た論文でして、これ、イルミナ社が作ってるんですね。でも、イルミナ社がサーバーとかを運営してくれるわけがなく、どこが、ね、サーバーでやってくれるかっていうと、ブロード研究所の トランスレーショナルゲノミックスグループっていう人たちが、このスプライスエアを入れたサーバーを作ってくれてメンテナンスしてくれてます。で、入れ方としてはですね、いくつかやり方があって、まあ、好きなものを入れてやってください。まあ、インサーションの入れ方とかデリーションの入れ方とかも書いてますで。あとはこのスクワータイプっていうところとマックスディスタンスというところを説明しますが、 これ、マスク度とローがあって、じゃあ、マスク度されるものは何かっていうと、正常のスプライシングがまあバリアントによって強くなって、で、新たなスプライシングは弱くなるような予測をマスクするかどうかでして、こういうバリアントって、正常のスプライシングが強くなって、新たなスプライシング弱くなるようなものって、病気の原因にはまずなってないと思うので、まあ、僕はマスクしていいんじゃないかなと思ってます。 マックスディスタンスっていうのも重要なパラメータです。これは、このバリアントの前後何延期を調べますかっていうパラメータでありまして、えー、消失あるいは出現するスプライス V をどの範囲で調べるかということになります。マックスはですね、1万です。つまり10キロ、10キロ、バリアントから10キロの範囲で調べるということになります。 まあ、サーバーでやるときには別にえと1万とかでやってもいいのかなと思います。と予測アルゴリミズの障害です。これもオープンアクセスなのでちょっと紹介しますが、イルミナ社が作ったもので、イルミナ社っていうのはですねかなりお金があるためか、作ったその NGS 解析用のプログラムはみんな精度がいいです。 マンタとかキャンバスとかいうのは、えっと、NGS 関係だとあるんですけど、それも2つともすごくいいプログラムです。で、アルゴリズムはディープラーニングをやってます。えー、機械学習でもなくディープラーニングです。で、何を使ってるかというと、ジェンコードのでアノテーションをつけられたプレメッセンジャー RNA を使ってディープラーニングをやってるということです。で、これを名前としてですね、 潜在的なクリプティックなスプライス V というものが出てくるんですけど、スプライス AI はこの、まあ、普段ちょっとしか使われてないんだけど、変異、バリアントによってこれがすごくよく使われるようになるというような、こういう潜在的なクリプティックなスプライス V を見つけることがすごく上手でありまして、そこで同定された低射産物の 75% はアーレネシックで確認できたということだそうです。 で、さらに彼らは、この論文では、えっ、ー、と、神経発達障害のデノボのバ リ, バリアントを調べたところ、まあ、9割はプロテインコーディングなんですけど、えっ、ー、と、まあ、10% ぐらいはですね、この潜在的なスプライス病を使うようなスプライス異常を引き起こす、えっ、ー、と、バリアントが示してるんじゃないかということが予測されるということでした。じゃあ、 3つ、このイントロのバリアントを解析しています。1つ目が GNAO1 でして、先ほど最初の方に、えっと、RTP シャドでバンドを見せたバリアントになります。ここですね、エクソンからマイナス8なんで、8円期上流のグアニン、えっと、がアデイに変わっているというバリアントです。マックスリスタンス50で普通にデフォルトで解析しました。なので、 えー、そうなのでバリアントプラスマイナス50でアクセプターあるいはドナーが消失出現するかを計算してくれてます。で、そこから最もスコアが高い位置を表示してくれてます。なので、えー、0.92 の8ベースペアっていうのが最も高いスコアで1の2ベースペアっていうのが最も高いスコアとなります。で、この8とか2とかは正の値が3プライム側に移動するということで。 負の値が5プライム側に移動することになります。なので、8っていうアクセプターロスが8ってことは、1、2、3、4、5、6、7、8と、ここのアクセプター V がなくなりますよっていうのを 0.92 という高い自信を持って予測してるってことになります。また、アクセプターゲーに関しては、2ベースペアになってるので、ここから1、2ということで、こういうふうに、ここが アクセプター V として使われるよっていうのを、これも1機なんで、もうほぼ自信100、100% の自信を持ってということで予測してます。これはあの先ほどもバンドを見せましたけど、3がシーケンスでも確認してます。6円機の挿入になります。じゃあ、このデルタスコアが 0.92 とか1とか高いほどいいっていうのはわかるんだけど、 じゃあ、すえっ、ー、と、式位置としてどれを使ったがいいかっていうのを、この論文の図を使って説明します。これ、えっと、スコアが 0.2 だと、この感度、再現率としては 0.8 ぐらいになって、まあ、感度はすごくいいと。だけど、そのバリアントをバリア、バリデーションできる率っていうのは低いですよと。で、0.8 だと、 感度はやっぱり低くなっちゃうんだけど、バリエーションできる率は高いですよというトレードオフの関係になってまして、まあ、彼らは 0.5 推奨ってなってます。ます、あ。ただ、まあ、スクリーニングとして引っ掛けようと思うと、0.2 ぐらいで感度を高くした方がいいんじゃないかなと、個人的には思っていますで。次にフィブリリン1のマイナス15のバリアント、ここですね。 エクソンから15塩基上流のグアニンがアデニンに変わっています。これ、普通にデフォルトのマックスリスタンス50でやると、アクセプター、ここのアクセプターがロスになりますよっていうのが 0.24 で予測されてます。これ、マイナスになってるんですけど、えー、フィブリディン1はですね、コーディングだとグアニンがアデニンって表示されて、ゲノムだとシトシンがチウィンってなってるんで、アンチセンスさにあるんです。 なので、えっ、ー、と、マイナス15っていうのは、えっ、ー、と、ゲノムでの話でして、コーディングだと、この3プライム側に行くというふうに考えてください。で、このビルディン1なんですけど、マックスディスタンスを1000にしてやると、アクセプターロスは変わらないですけど、アクセプターゲインでもうちょっと高いところが予測されました。 バリアントから56円期、これは下流になりますので、この図で言うと上流ですね、この辺にあると。何か新しく XON ができるかもしれないということです。で、えーと、じゃあ答えはどうかっていうと、マックスディスタンスは大きい方が良さそうということになって、えー、ウェブでやるときには結構高くていいかなと思います。で答えはですね、これイントロンの保持っていうのが分かってて、 まあ、イントロの保持はやっぱり結構なかなか予測が難しいのかなと思います。で、最後がポル o ール3 a という、えー、と遺伝子のプラス312番目のシトシンが地名になるというものです。これはですね、えっ、ー、と、これもアンチセンサーに載ってて、ゲノムだとグアニンガーデインです。 ここがバリアント。シトシンが地味に変わってるんですけど、解析するとですね、アクセプター原因が130で、ドナー原因が2基ということで、まずドナーがすぐ2塩基上流にできるということなんです。ここがドナーサイトになります。ドナー原因サイトで。130だからここからダーって言って130で、ここがアクセプターになります。つまり、こういうですね、 エクソンがが出来上がるというわけなんですよこれ、まあ、0.55 と 0.77 なんで結構高い自信を持って予測してますけど、えー、これ実際に RTPCR やって3合エ検出するとドンピシャ真っにドンピシャで予測できておりましたなので、まあ、これを思ってですねこうスプライス AI すごいなと思うわけです じゃあ、スプライス AI すごいので、じゃあ自分の VCF ファイルにアノテーションどうやってやろうかってなるんですけど、これは Python 環境があれば PIP とかコ o n d a で結構楽にインストールできます。で、インプットの VCF をと指定して、アウトプットの VCF を指定するだけで動くんで、まあ、あとはあのゲノムのバージョンとか指定しないといけないんですけど、結構シンプルです。で、結果は VCF ファイルのインフォフィールドに記載されます。ックスディスタンスを増やすと、 いいんですけど、やっぱそれだけ解析時間はかかるということになります。最後に紹介するプログラムが ESE ファインダーになります。これは私が横浜市立大に移った頃から使ってる、えー、古い、えー、プログラムになりまして、最後のアップデートが2007年です。 もともとはですね、このエクソニックスプライシングエンハーサーを見つけるプログラムで、ESE に結合する SR プロテインを見つけるのが主な目的になります。ただ、えっと、マトリックスライブラリーとして、本ちゃんの SRP プロテインとスプライスサイトの2つがあって、このスプライスサイトを使うことで、えっと、スプライシング予測ができます。で、配列をですね、えー、ゲノム配列を5000、 延期以下で貼り付けてあげるということで予測、スプライスサイトを予測します。で最初の2つをまあ見ればいいってことになるんですけど、この 5SS っていうのが5プライムのスプライスサイトでドナーサイトになります。で3プライムのスプライスサイトが 3SS で、これがアクセプターサイトになりますで。まずその配列をどうやって取るかっていうところになりますが、 これは UCSC のゲノムブラウザーを使って、えー、っとバリアント前後の配列を取得することができます。えー、先ほど紹介したこの GNAO1 のマイナス8イントロン8番目のバリアントですが、えー、GRCH の38だとこのポジションになりますので、えーまあ、16番染色体のこのポジションっていうのを入れてあげます。そうすると1塩期のところ で, で表示されるんですけど このビューの DNA というのを押すとですね、ゲット DNA というえっと画面が出てきて、これでえっと上流線延期、下流線延期をえっと余分に作ってくださいということを言って、で、私はあのリピートはだいたいマスクリピートで小文字にしちゃうんです。 でもう一つ、えっと、遺伝子がどっち向きにあるかっていうので、このリバースコンプレメントをチェックするかしないか決めるんですが、GNAO の場合は、コーディングで g グアニンガーデニンで、リファレンスゲノムでもグアニンガーデニンなんで、これは、えっと、普通にセンスストランドに載ってますので、これにチェックは必要ありません。で、ゲット DNA すると DNA 配列が取得できます。で、こんな DNA 配列が、 取得できます。これ範囲見ると、このエクソンの前後が見れ、取れてるってことです。でちょうど真ん中が、えっと、塩基地下のところなので、このグアニンが、えっと、アデニに変わってるということになります。じゃあ、どうやって解析をしていくかというと、このバリアントによって予測スコアが低下するってことを見たいので、力地は全部ゼロにしてください。で、えー、っと、まあ、 ファスト A 形式かマルチプファスト A でいいのでワイルドタイプを入れて引き続いてバリアントを入れるっていうのでもいいですし2つ、えっと、ホームページ立ち上げて別々に解析して並べて解析してもいいかと思います、まあ、並べた方が見やすいかもしれませんねであとはその変えたるところはですね大文字であれば小文字にするとかちょっと大きさを変えると 後の結果でこの場所が、えー、とバリアントの場所だっていうのが見やすくなります。で、解析するとこういう結果が出てきます。これ、えっ、ー、と、ここのスプライスサイトが消えて新しくスプライスサイトができるということになるんですけど、ワイルドタイプだとこの994っていうのがこのスプライスサイトになります。 これがスコアは 8.33480 なんで結構高く予測されています。それがバリアントになると994は 8.043 でちょっとだけ下がる。ちょっとだけ下がるということになります。ただ、このワイルドと比較してバリアントでないのはここにバリアント小文字にしてわかりやすい A があるんですけど、全然998という場所はワイルドタイプでは予測されてないんですけど、バリアントで 12.378 という高い自信を持って、えー、と予測ができています。つまり、この部分はですね、ちゃんと高いスコアを使っ持って予測できているということです。じゃあ、他のバリアントはどうかっていうのを ESE ファインダーで調べていますで。フィブリディン1はマイナス15、ここですね、エクソンからマイナス15のグアニンがアデイに変わってますけど、えー、これは えっと、このアクセプターサイトがどうなるかだけが解析できまして、ワイルドタイプだと 7.2 で、ミュータントだと 6.8 てちょっと微減するっていうぐらいで予測はできてます。これはもうあの、なかなかイントロの保持っていうのは予測するのが難しいので、仕方ないか と, かと思います。じゃあ、新たにエクソンができた PolR3A はどういうふうになってるかっていうと、えー、これ、 まず 5ss なので、これがドナーサイトです。ドナーサイトは、ワイルドタイプだと、えっと、このドナーサイトが 3.944 で、もともと予測されていたと。それが、ここにバリアントが入ることで、10.8 まで跳ね上がるということで、えっと、ドナーサイトが、まあ、よく使えるようになるということが、これで予測できています。 じゃあアクセプターサイトはどうかっていうとここがアクセプターサイトになるんですけどワイルドタイプでもバリアントでも 7.06 で変わりありませんただ 7.06 っていうのは非常に高いスコアですので、えっとまあ、このスコアが高いというのはもともとやっぱ潜在的クリプティックなアクセプター V として、えっと、ポテンシャルがあったと それがこのドナーサイトが新たに出現することでエクソンとして使われるようになったということが、えっと、予想されます。まあ、以上が私の、えっと、講習会になりますが、テイクホームメッセージとしてはですね、様々なインシルコ解析プログラムが開発でまして、解釈や絞り込みに利用可能ですで。今はもう機械学習とかディープラーニングといった人工知能を利用するプログラムが主流です。ただ、 インシリコ解析はあくまでサポーティブなエビデンスであることを認識する必要があります。特にミスセンスバリアントですね。で、ミスセンスバリアントの解釈のストロングエビデンスは機能解析なので、まあちょっとハードルは高いですけど、えー、とバリアント機能をちゃんと調べようと思ったらそれが必要になってきます。一方、スプライス以上に関しては逆転者 PCR で証明可能ですので、 機能解析として実行するハードルは低いです。ミッセンスに比べると。なので、スプライス以上を起こしるバリアントをピックアップするっていうのは大事で、インシリコ解析は重要になってくるかと思います。以上です。ありがとうございました。